ジェティフタンみたいず<笑><ィ><ィ>れ逮捕だもんた。あ、カ<ィ>ッパやもやさ。そいつらを殺すのかマジマ。当たり前。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるに。全部姉妹にするには。 ここで殺すしかないやる<笑>殺すんや俺がこいつらをまことの代わりに彼女がそれを知ったら苦しむだろうな何感謝するかもしれん謝るかもしれんだが いずれ彼女は必ず苦しむ犀島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる彼女は自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく自分のために人殺しになった者へ償う方法は。 この世にないお前はあの娘に償いきれない菓子を作る気かえっえっっ ーーこいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃもう終わったんだ真島牧村誠は意識を取り戻した今風間組の柏木たちが病院に移送してる誠が意識を 何言ってる女が…生きているのか馬鹿<笑>なそれじゃあ…殻の一粒は…あの土地はどうなった<笑>道島さん殻の一粒はもう彼女の手を離れました<笑>うちが新しい土地の所有者です 1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いません、ね。な<笑>に道島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。 これで道島組一強だった登場会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな、言うんかルビン。その殺し屋は道島の命令で何人も殺してきた。た道島の急所を逃げる生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。 そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか俺はそこまで甘くはないその殺し屋の身柄は日京連で隠し持つ登場界最強といわれる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてなそれにその殺し屋はここで楽に殺すより 死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろうよくこらえたな真島牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃないお前が彼女を救った余裕はあんたもん<笑> 俺を栄養に利用したっちゅうわけか。だった。島野 の, の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で道島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。<笑>まじままだ片付いてないことがある。 お前の親父シマノに一つ伝言を頼めるかお前が奴に登場界を裏切ったけじめをつけさせろ何やと 今 の, の兄弟に会いに来たのか親父るあるんやろ話があるにゃ兄弟は今近江連合の本部長と話してる近江の本部長近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな残念やったなペロット 殻の一粒は日京連の手に渡ったでよもうあんたらの付け入り隙ぎはなくなったっちゅうことやそっか<笑><笑>じゃあお前が島のを殺せば全部終わるってことか<笑>なあ 楽しかったよななんだかんだ言って俺らそれが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった面白いな巡り合わせってのは。 親父日京連の世ラから伝言を預かってきましたほう東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を。 島の組で突き止めてほしいと。はあ。そんな話、ようのこのこ言いに来たな、マジマ。セラは、親父に身の潔白を証明してほしいと言ってます。おもろいやないか。 せやけど俺は。何があっても親父の子ですわああ。せやったらお前。わしの身代わりになって。死ぬこともできるな。ね、ええ。 ただ、一つだけお願いがあります西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください<笑><笑><笑><笑>これがわしの答えや セラに言うとけからの一つももオの本部長もわしには何の関わりもないおおやしお前に一つ教えといたるただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えておったらええせやけど ってっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん三日天下やない本間の天下の取り方をな風間と日京連の時代は長くは続かん十年後は島の組が天下取ってるはずや マジマゴロ中最強の武器が手に入ったんやからかわいい子には旅をさせろちゅうのはよう言うたもんや。なあマジマ。真<音> サウンドのッズさシオトシオトバラナイアイイ災難だったな道島阿波野菓子にクゼとシルサーの札にパクられた<笑>風間が無所から戻ったところで今の道島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか 会長代行にはご心配をおかけしております気にすることはねうんそれより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある承知の通り先代が亡くなって以来登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った 同時に長らく本家若頭の座は空白だったがこの堂島からも強く押されてな空席を埋めることにした日京連の世ラ総裁を登場会本家若頭に指名する。 後見人は堂島ほか直系組長からも多くの指示があった<笑>セラには本家若頭として引き続き堂島が手放した鴨呂町再開発計画の面倒を見てもらう。 そろそろ俺の出る幕もしまいだな。 Hyvä pesti tuolle tulee. Poli sai yhtenä kiinni. Niin kuin tämän tämän. Niin tämä meni. Joku kitala. Sama tapa vaan. Sumanakatta. Kuroo kaketa na. 今日はおやさんに報告したいことがあってきました多分おやさんは俺の言うことに反対しますそれでも俺は、うん、そうか<笑>おやさんには俺がこれから言うことを 分かるんです、ね、いやす あ, あだができるのかカズマ覚悟はできてます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 急に大声出さないでよお前堂島組に復帰したってマジかちょっと帰るえっ今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ復帰のことも話したのかさっき風間の親さんにはこのまま片毛に戻れって言われた おやさんは俺が極道には向いてねってよあの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだそれでもお前は組に戻るってのかでもよならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえかもう一回考え直せよいやそれが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだえ俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。 正直すげえって思った極道だけじゃねえ敵だってマジで俺なんかまだまだだなって思い知らされたはあ、そっかでも俺もお前もまだ何が足んねんだろうな 分かんねえけど逃げちゃダメってことかな逃げずに頑張ってそして残った道がそいつのやるべきことっていうか奴つら皆そうしてたんじゃないかなでそいつを見つめるための堂島組復 ってことかああ今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねいでもなんとか踏ん張って俺は俺の極道を行くさ風間のおやっさんとは違う俺だけの極道ってのをな あれ、お前、いつもの一張羅は。はあ、この前、これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい。 真っ白の方が良かったってバリッとしててさそれにそんなスーツ今どきどうなんだよしかもお前らしくないんじゃねえからしくねえかうんでもらしさってのは自分で決めるもんだろうあのなあ けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど数つくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞいや俺はこれがいいいやいやじゃあさあまだ黒でビシッと決めた方が白も黒も気分じゃねえ今の俺はこれがいいんだああ俺が決めたこれで始めたいんだ 分かったよ知るかじゃあ<笑>一生来てろせ<笑><笑>ありがとうよなんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ錦俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。 なんだよ急に一生かがってでもこの恩は返す何言ってんだお前そうかじゃあ飯でも食いに行こうぜお前のおごりで<笑>おおう 神室町で一番いい肉食わせるとこで<笑> で, でもよどうした今日はあんまり持ち合わせが<笑>てめ え, えほら行くぞいいな は<笑>ぁなんだその変適なジャケットはグランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ、uh -huh. ほっとけや俺は決めたんや、yeah. 何が正しくて何が悪いかわからんこの街で誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが<笑>まあそれも悪くねえ。 まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。んできることならもうあんたとは死ぬまであわんでいたいもんや。<笑>確かにな。まあお互い敵も多い意味だ。 せぜいいぜい死なないように頑張るなおやあんたは死んでも死ないやろそうだなほなまたな<笑>大きにやで佐賀は<笑>何言ってんだお前 あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や<笑>あんたには諦めんことの重要さを教わったわ俺も執着するで真島ごろっちチ男の生き方に<笑>好きにしろ い、よく出してよともう構わないで話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ君らもお金好きでしょ女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよしつこいですいい加減にしてそうカリカリしなさんだってさあさあお茶でも飲みながらささあさあ いやめてあんたちょっとやりすぎじゃねえかこりゃし積つんだぜ落としまえつけてもらわねえとな話なら聞くその代わり私一人ひとりでおもしれえよしお前は行け 待ってて、すぐに助け呼んでくるから<笑>あんた根性あるじゃねえか気に入っちまったぜ話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてな<笑>この雨、下手に出てりゃいい気になりやって 兄貴ななんですどうですこいついい女でしょ。 楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだあ天下のマジ。 君はここに先生でもあ先生ああんたマコトさんに何する気だあ違うんです今すぐ彼女から離れろ違うのこの人は助けてくれて んじゃ何や先生って医者会な俺とんのかな何どうなんや何よ急にそのげんこつがそう言うとる<笑>でも男が一旦げんこつこしらえたらそのけじめはとるもんや どうなんや先生お前彼女に指一本でも触れたら喧嘩なら相手が悪いであんたは人殴ったらあかんそれにけじめのつけ方は喧嘩だけやない<笑>けじめつけてくれや俺のためにも。 あんたのええー、からさっさと答えんかい彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかっただから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要ででどなんやねんれとんのか惚れとらんのか 愛している医者としてではなく一人の男として俺は嘘が大嫌いやで嘘じゃない彼女に話したことさえないがならはよい言うてやらんかいで、ね、そばでちゃんと見とけや、うん、しっかりせる 何も全然平気です。ああ、よかっ た, た。あの人、悲しそうな目をしてたの。でも先生、あの人と何を話してたんですかいや、あの、そうだ。今から少し。 話しする時間 な, ないかなえっはい。 menevät takaisin Jakutsa-elämäänsä. Okei,、okay. tähän loppu. Okei,、okay. tää ilmeisesti selittää noitten aikaisempien Jakutsa-pelien niin kuin taustoja. Mut tää oli aika pitkä. Oli aika paljon tappelua. Jonkin verran karaukkeen myöskin. Hirveen määrän pikkupelejä. Ja sitten tää umpikierrojuoni. Mutta että aika aika kivasti näkäytti aikaan sen tilanteen purkamisen tässä lopussa.、Et、tietysti puolatelo puolatpelistä meidänkin animaatiota, mutta että jo kesittämätön määrä nuo tapinnyt sivupelijä. Kyllä niin, niin. olihan mielenkiintoinen kokemus äärimmäisen äärimmäisimpää peliä,、ja, joten tuli hetkinä aikaan joustettua, mutta että hyviä japanlaisia, uitenki. Se on hyvin mielenkiintoinen myös, sikäli kun on erilainen kulttuuri, kun on mihin tottunut eikä on jenkkiläinen peri, niin logiikka voi olla vähän erilainen ihan、ja、sitten ymmäristynyt. Joo, sanoisin, sanoisin kyllä, että oli, oli ehdottomasti hyvä, hyvä periku. 全部終わったよもうだからゆっくり休んでねお兄ちゃん私ねたくさんの人に助けられたリーさんやキリュウさんセラさん本当にたくさん でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるのずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない顔だっておぼろげにしか見てない本当トダメだよね私って<笑>お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうかごめん 私の